1月29日、米国サウスカロライナ州クレムソンにあるクレムソン大学で室内競技会のボブポロック招待が行われ、女子3000メートルで隣人ヘレナ・メイ、ジョージア高科大が9分29秒41で7位に入った。隣人は神奈川・金沢中時代から長距離や駅伝など全国大会で活躍。 私立金沢高校時代は全国高校選抜2000メートル障害で優勝も果たしている。高校卒業後はバージニア大に留学し、昨年は3000メートル障害で10分02秒27をマーク。全米学生選手権に出場した。サッカーにバージニア大を卒業したリンジーは、秋からジョージア高科大の大学院に入学。 陸上部で競技を継続し、クロスカントリーレースなどに出場していた。自身の SNS では、室内シーズンに良いスタートが切れました。1ヶ月後のカンファレンス、全米学生室内選手権の地区予選での自己ベスト更新を目標にまたコツコツ頑張ります。と、室内シーズン初戦を振り返っている。月陸編集部。ご視聴ありがとうございました。